少量。せーのさ、さあ始まりまし た, まりました少量チャンネル。翔太 で, です。少量。少量でーす。はい、というわけで、はい、今日は、うん、久々に、うん、数ヶ月に一度ある、うん、暗闇放送です。<笑><笑> その前にさ、はい、その翔ちゃん鼻の下どうした の, のあ、みんな気になっちゃういや気になるでしょう、それは。えっとですね、まあ、うん、お酒をたくさん飲んで、酔っ払って、うん、顔から怪我した感じ。うん、転んかわいそうかわいそう<笑>転んじゃったんだよ。転んじゃってさ、いやそうなんだよね。ちょっと記憶は曖昧だったんだけど、うん、起きたら痛かったみたいな感じ。うんうん、顔から転んだみたい。ねえ、うん。俺もさ、なんか、転んだ後の翔太を見て、うん 気づいた。転んでたんだって。<笑>そう、あごものところもね。そうなんで。よね、うん、まあ、皆さん、お酒にはお気をつけください。いや、本当に。2年前にね、俺も階段から酔っ払って落ちて、肋骨2本折ったから、<笑>皆さん、お気をつけください。お気をつけくださ い,、はい。はい。というわけで、今日はですね、うん、あのね、うん、昼間話してたの、僕らの、うん、お子様がいたらいいなって。そうだね。話をしてたもんですから、うんうん、未来の赤ちゃんに向けて、うん、名前を、決めていこうと思います。いいね。 うん、はいというわけであの<笑>まあそのままよ名前を決めていこうかなと思ってますので、ねまあ、未来の子供に向けてそう妄想で妄想でくる膨らまして膨らまして現実キュッみたいな感じになったらいいかなとあー確かにと、はいうん、いうことで、うん、やっていこうと思いますちょっと待って、うん、なんか聞こえない何 ララリリララスティリラスティラスティラリリラ。というわけで、うん、まあ僕らの赤ちゃんの名前を決めようと思うんですけども。<笑>将来の そ う, そうそう。そ<笑>うまあ、はい、い, いない、いないよ。今 い, いないる、うん、そうね。まずさ、うん、男の子、女の子があるじゃん。はい。男の子の名前、女の子の名前。うん、どっちが行くそうね。どっちも通用する名前がいいかもね。ああ、うん、そうね。まあ、その子の未来もさ、わかんないしね。そ, う そ, う そ, うその子がね。う, かかねうん、ね。確かに確かに。男の子でも女の子でも行ける名前っていうのはすごくいいと思う。そうだね、うん。あの、僕から。うん。考えてんの考えてますね。おそうなんだ。でもこれ、ツイッターとかで僕一回つぶやいたことあるかな。ああ、そうなの 僕が一番い一番っていうか今食べたいものなんだけど<笑>待って待っ て, 待って<笑>食べたいものって<笑>今今ちょっと今俺が欲してるものなんだけど<笑>ちょっと待って子どもの名前の話だよね子どもの名前なんで食べたいものが出てくるの好きだからあ自分の好きなものを、はいはいはい、好きなものをねあ子どもの名前にしたいっていうこと、はいうん、おあなるほど、はい、はちょっと聞かせてもらっていいですか、はい、グローバルで生きていきたいと思っていうから、あのー、ちょっとカタカナでいこうかなと思っててああのーはい、なるほどねえっ、うんはいうんはい、と コロッケえ え, えコロッケコロッケコロッケ終了コロッケっていう名前うああいやかわいいとは思うけどいや熊本が生んだ有名モノマネ師じゃないのよ、うん、<笑><笑>コロッケさんね<笑>いや俺の出身が熊本っていうのもあるけど、はいは い, は い, はい、いやすごいいい名前だとは思うけどいやいいよ い, やいい名前だとは思うけど、うん、いや違うんだよ<笑><笑>違うんだよ、うん、大喜利じゃねえんだよ<笑> <笑>はい、じゃあじゃあ亮さんのおつきあいあのそうね、はい、なんだろうないやでもねやっぱり、はい、そのさっきも言ってた男の子でも、うん、女の子でも共通する名前っていうことね何がいいかなああ怖かったんでしょうどうぞでもこれはねやっぱりさっき翔太も言ってたけど 世界的にグローバルに活躍できる名前だと思う。大臣で。ニュートラルっていう名前だ。新鮮ですね。ないよね。車の、あれ。いや、車なのかな ?N でしょう。うん、N。うん、<笑><笑>え、意味は<笑> で、ほら、どっちにもけるよ、みたいな。あ、そういうことか。うん、いや、真面目に。進めるし、前にも進めるし、バックにも行けるし<笑>、みたいな。深いな。どっちにも行けますよ。深いですあ、ほら、常にさ、ニュートラルの考えていて、うん、どんな場面にも対応できることになってほしいじゃん。うんうん、なるほど、ね。うん。漢字どうどう書こうかね。あ、新しいに、トラ、流れる、ニュートラル。<笑><笑>いや、真面目にやれってば。<笑> <笑>でもかっこよくない<笑>新しいトラ流れる<笑>。ニュートラン<笑>まあまあまあまあまあまあ。いや、真面目にってみんな思ってるから。<笑>ああ、そうだ、ね、真面目にやってよ。いや、自分の中で最初にコロッケとか言い出す<笑><笑>いや、俺は本気だもん。え俺本気。怖っ。<笑><笑>終了。でもね、うん、あの真面目な話をすると、はい、あのね、俺、一文字。 うん、漢字一文字とかの名前を、まあ、俺がすごく憧れるところがあるから、はい、自分の子供にはそういう名前をつけたいなとかもある例えば例えばだけどほら翔太は翔太じゃん翔太翔太じゃん俺も両一だからさ両一じゃん翔、うん、とかさ両とかさかっこいいじゃんかっこいいそういう名前いいなと思うなるほど、ね、うん、うん、なんかさ楓とかよくない楓君とか楓ちゃんとか両方いけるスラムダンクだ あ、いたっけ ル, ルカオんでしょ。あ、そうだっけあいや、そういう名前。ああそういう名前いいなと思う。なるほどね。あとね、まあ、二文字でも、勇気とかね。ああ、なるほど。勇気は男の子でも女の子でもできるしさ。確、はいはい、かに、ね。100% 勇気みたいなさ。なるほど。うん。なんかね、ルイとかもいいよね。花沢ルイのルイ。いや、かっこいい。うん。あ、でもね、なんたらとっていう、あ、なんたらとみたいな名前もよくない うん、確かに。うん。過去なんたらと、いるじゃん。はやととかさ。うあ、ん、あ、かっこいいね。うん。いくととかさ。かっこいい。れあれ、うん、あそう、うちのお、子おっ子がね、ケントっていう名前なの。うーん。かっこぐいケント。いいね、いいね。うん。あ、山崎ケントもそうか。ああ、そ, う,、ねうんそ う, うん、うんうん。うんそういう名前もね、なんか自分が憧れる。自分が憧れたからなんか、うん、自分の子供にもそういうかっこいい名前とかつけたいなっていうのもあるけど。そうね。池崎照之助の顔真似して。うん 竹ての顔真似しどうした<笑><笑>なるほどね。いやー、花粉やばくないえ、そんな話にするのもうめがかへ い,、ね、いや、もう、真面目に話そう。うん。はい。翔太はさ、はい。まあ、コロッケはさておきさ。コロッケさんさておき。はいコロッケさん、コロッケさん感別に貫がありすぎてさ。コロッケさんの話をしてたわけじゃない。<笑>真面目に、うん、なんかどういう名前がいいなとか。 そうだね生まれてきた子が、うんまあ、性別が途中で変わるかもしれないし、うんうんうん、とかなることもあるかもしれないから、うん、その場合のためにも、うん、どっちでも使えるような名前がいいかなと思ってて、うんうん、分かんないけどさ子供の可能性ってすごいじゃんきといろんなところで、うん、どこで目が、はいはいはい 出るかわかんないし、うんうんうん、名前ってすごい重要な気がする確かに。だからさやっぱりもし自分たちのね子供ができたりとかさ、うんうん、子育てができるっていう状況になったら、うん、もうしっかり考えたよね、うん。そうだね。いろいろ生命判断とかもさあーするするしたいするするかな。わ、うん、かんないけど別に信じてるわけじゃないんだけどなんかそういうのもあったわけだかいと思う。いい思う<笑>終了。まあそんな感じで、うん、今回は、うん、いいかな。 そうだね。うん。なんか最近ね、はい、なんかよく言うよね。 子供欲しいねっっ。ああ、<笑>そうだね。まだまだね。自分たちがそんなにしっかりしてるわけでもないけど、うん、漠然と子供ができたらどういう生活になるんだろう？とか楽しいことがあるんだろう。とかいうのは、ね、ちょこちょこ考えることは増えた気がする。はい、うん、確かにそうだと思う。うんうん、は, ーいはいというわけで、うん、今回はここまでにしたいと思います。ますえー、しょうちゃんの怪我が早く治ってほしいと思ってくれたら、チャンネル登録と<笑>早く治れと思ってくれたら高評価のボタンを。<笑> お願いします。インスタ、ツイッター、テクトクもお 願, お願いします。ではまたー、まあまあまあ。痛いの、痛いの、ポンビ系。バサー。痛<笑>い、い。絶対嘘じゃん。うわー。<笑><笑>